12月12日付のオリコン週刊シングルランキングにて首位に立ったのはジャニーズグループキングプリンスの新曲月読みあや11月9日のリリース後に初動1位を獲得するも2週目3週目は順位を落としていた同局だったが4週目に帰り咲きを果たした格好だ また同州で11位につけたのが2018年のデビューシングルシンデレラガールと発売から4年にしてのトップ10間近にファンによるおいでれら運動の賜物ですねとは音楽情報サイトディレクター平野市用に騎士ユ神宮寺ユタによるグループ脱退とジャニーズ退場の発表後にファンが CD を手に取っているみたいで一時は在庫がなくなるレコード店もあったほど どうやら SNS で店舗の在庫状況を拡散しては、ファン同士で購入を呼びかけているようです。かつて花つまみとも称されたスマップファンによる世界に一つだけに花購買運動。メンバーを応援する気持ちを示す一方で、一部ではグループの解散撤回を求める、またジャニーズ事務所への抗議と見る向きもあります。 スマップ解散騒動に揺れた2016年末、朝日新聞が運営するクラウドファンディングサービス、オポートにて、スマップ有志ファンの呼びかけによって約4000万円の寄付金が集まり、すべてが朝日新聞の全面広告掲載費用に充てられた。ティアラによる新聞広告プロジェクト、花つまみと同様に、新聞広告プロジェクトを計画するティアラ、金プリファンの愛称。 が登場しては、ツイッターにて、ご賛同いただける方は、ぜひ等アカウントをフォローの上、ハートと r t をして、どんどん拡散していただきますようよろしくお願いいたします。と呼びかけている。どうやら歌番組特番や年末の NHK 紅白歌合戦、そしてジャニーズカウントダウンコンサートと、グループの露出が増える時期だけに気持ちを抑えられない。 そして今なお納得できないティアラの言動がエスカレートしているようだ。時にそれは過激化することもあって。先日のベストヒットアーキスト2020に日本テレビ系で司会を務めた嵐桜井翔がキンプリをこのメンバーでの最後の出演と紹介したことに反応しては SNS で配慮がないとばかりに桜井を攻め立てる、ジャニーズ退場を迫るとんでも要求も。 この八つあたりとも取れるファンの行動に、同じティアラからもやりすぎとたしなめる声が相次いだことでファンが分断。SNS 上でのの知り合う事態に陥っています。ジャニーズ事情に詳しい芸能ライターによるとのファン同士の衝突は別のところでも起きていたようだ。平やら三人の脱退と、長瀬角と高橋山の残留が決まって間もなく、署名サイトでは、 金プリの脱退博士、ジュリー氏社長退任、なる名目の署名運動が始まった。グループ存続に加えて、なぜか藤島ジュリー恵子社長の退任まで求める運動は、わずか半日で一番人文を超える署名が集まるも、すぐに、大変申し訳ありません。この活動はやめさせていただきます。の文言とともに途中で取りやめに、 ネット上ではメンバーがファンに助けを求めているとの憶測も飛び交い中にはジュリー社長が金プリを分裂させたとする陰謀説も、これを間に受けて暴走する人がいたのでしょう。同行を冷静に見守っていたファン、また多くのネットユーザーからソース感を食らって炎上したのです。前で芸能ライター、イカドウ。多くのファンが、 本人が決めたこと、そう、一部ファンによる過激な運動ばかりが悪目立ちしているキンプリ分裂騒動だが、ティアラの多くは突然の出来事にショックを受けつつも、全然気持ち晴れないしまだ苦しいけど紛れもない事実は本人が決めてキングプリンスを脱退するということ。メンバーそれぞれが本人が決めたこと、と尊重し、けなげに現実を受け止めようとしている。 そして暴ド化した同士に対しては、ファンが暴れたらこの決断がメンバーが出した答えが全部無駄になるってことが分かってほしいな、から一部の人たち、各所に迷惑かけまくり。困難誰がどう見ても暴走だし、事故中だし見てて痛いし、ダサいしあわれ。 本当にやばすぎますよ。ね、ティアラの民度下げて自分がやってることが逆にキンプリ苦しめることになるかもしれないのわかんないのか、な。脱退はもう決まっていて残る二人は頑張ると言ってるそれの何が不満なんですか正義の味からぶってキンプリちゃんを救いたい。って言ってるのはあなた方では。 先の金プリを応援する新聞広告プロジェクトにしても、発信から一週間以上が経つも思ったほどの理解は得られていない様子。数十万人ともされるファンクラブ会員数と比べると、1000件ほどのリツイート数は寂しいようにも思える。 詐欺が疑われるネット運動も、嵐の活動休止の際にも、一部ファンがプロジェクトを立ち上げて2021年1月に朝日新聞にて広告を掲載しています。ところが、スマップの時と同様に、オポート、歴付金を募るも、目標金額1000万円の半分にも届かなかった。 未達成にもかかわらず広告を出したこと、そもそも嵐ファンの総意ともするような運動を批判する動き目立ちました。さらにはネット運動の中には、反心理につけ込んだような詐欺が疑われる不透明なものも見受けられたとあって、以降はクラファンやネット署名にもシビアな目が向けられ、会議的な声も上がりやすい傾向にあるとのこと。 死グループのピンチにいても立ってもいられない何かしなくてはいけないと焦燥に駆られる気持ちも理解できますしファンをいてけぼりの決断を下したキンプリにも責任はあると思います。脱退まで約5ヶ月、今まで支えてくれた大事なティアラをこれ以上暴徒化させないためにも、今一度メンバーの口から納得できる説明をするとともに、彼女たちのために最後まで尽くしてほしいですね。